こんにちは。今日は何をしますか？御用松のちょっと軽めの静止をしていきたいと思います。う、は、ん、い、この木は素質がいい木なんですよね。この振りがあって、うん、枝もある程度できていて、なおか発症がとてもいい木で素直な発症なんですね。これを針金掛けを軽くしていって商品にしていきたいなと思います。商品なし針金掛けをして、うん、この後7月の23日から。 二十三、二十五でやる当時盆栽フェスにちょっと価格も下げながら出せればなっていう木ですね。素材とかの安くに喜んでいただけるように<笑>ちょっと頑張って針金かけしていきたいと思います。はい、まずは最初にまあ枯れ枝を切っていって芽がない枝もありますし、<笑>ちょっといらないところもありますんで枯れ枝抜きだけしてでからやっていきたいとない。はい。 若干枯れてるところがこういうとこありますんでこういうとこはもうかちょっとこういう残ったところがありますんでそういうところは元から切らずに、えー、とちょっと残して若干なこういう地にしてあげるといいかもしれないですね。 まあ、今の時期ですとそっくり後の方から切るとヤニが出るんですよね<笑>松ヤニがボタボタ落ちるんでまあ、そういうのを保護で、まあ、軽く残してあげる程度でやるといいかもしれないですねであとはもうちょっと大きい木とかだとこの切り口にカットパスタペーストがあるんでそれを塗ってあげると、まあ、ヤニが吹き出る、まあ、防止にもなりますしねでカットパスタ あるんで少量取ってで手を濡らしてうんとこの周りですかね？に塗ってあげるとまあ、ヤニが出てる心配がないですね。ま、はい、木が喜びますんで、はい、ちょっと元から吹いてるんですけど、はいはい、今回は作りやすくするために切っていきたいな。と思いまう、はい、元の方にある枝っていうのはこういう木では重要なんですよね。はい、それを切ってしまうと。 えー、ともう元の方がなくなって五葉松っていうのは胴吹きがしにくいですので重宝されるんですねそれがないと枝が間延びして見えてちょっと腕が長く見えてしまうんですねなので元の方はやっぱり残してあげるとはこうやって枝を作っていくわけですけどやっぱり一の枝っていうのは若干迫力を出したいので枝数は。 少なくしないんですけど、こういう風うに枝をどういう風うに作るかっていうのを先に考えて、まいらないなっていうところは落としたりとか、あと芽がこんなに混んじゃってるところはちょっと間引くとかしてあげるとより作りやすいかなと思いますね。あとは一人枝一人枝こういう風うに棚を作るんだったら多いなとか長いなっていうのはま切ってあげる元の方をやっぱ生かすっていうのは重要なので。 先の方を切ってあげるとよりいいかもしれないですね。出来上がりを想像して剪定していくってことですね。そうですね。うん、でこの木のいいところは、うん、もう木がそもそも出来上がりつつあるんですよ。うん、枝もいいし、ね、振りもいいし、うんうん、なのでこの木の場合は。 購入していただいた人が数をやっぱりこの後増やして、うん、で棚を豪華にしていけば一級品になると思いますのでそういう木ですよね、うん、まあ素材としてこの木は優秀っていう木ですねその前段階として針金掛けをしていきます。うんうんうん でこういう一の枝とか、うん、差し枝とか、うん、こうやって落としたい場合はしっかり太い枝、うん、あ太い針金を使って、うんえー、とかけてあげないと効かないの で, でこうやって、えー、とかける場合も幹にかける場合も、うん、しっかりこの正面にあんまりかぶらないようにかけてあげるときれいですよ、ねうん、なるほど裏側に。 今ちょっと悩んでたんですけどここ3本あるかなエラが分かるんですかね。でもともとここにも1本あったんですよね。まあ勢力がこの2本に集中したためにこいつとこいつが同じ太さになってるんですよ。でこのまま放っておくと木として良くない。まあ、として こっちの方が振りがあるし、はい、まあ、頭が、樹間部があるので将来的にはこっちの方がいいんですよね、うんうん、で、やっぱりガサを出すには、うん、っこの枝もあった方が作りやすいんですけど、はい、やっぱりこれをほっとくとまあ、よりもっと太くなるし、うん、取り返しのつかないことになってしまうので、はいまあ、今のうちに全部落としてしまいますでその枝はこの この枝でカバーするっていう感じですかね裏枝として。じゃないとこの木が上に下が行くに従ってずんぐりむっくりっていうか太でくっていそうなっちゃうんでこういうところはやっぱり押さえてあげないといけないですね。はい、でこういうところも同じようにまあ処理をしてあげて、うん、まあ、若干残しつつジンにしてあげるといいですね。枝には出てきやすいので。うんうんうん しっかりカットパスタを塗ってあげるのがいい気を作るポイントですかね。うん、なるほどこんな感じ。根元だけでいいんですか？根元だけでいいですね。ね切り口からヤニが出てくるんで、うん、枝を見ればわかるんですけど、脇の方から、まあ形成層のあたりから周りから出てくるので。うん したすーごいあらかた、ね、一応えー、とあら、うん、がけっていうかのが終わったので、はい、これから細かいところの仕上げっていうかしていきたいなと思います。これ 荒掛けで掛けた枝は、はい、太いやつをこの位置まで持って行きたいっていうことをそうですね。骨組みを作っちゃうって感じですね あ, ある程度この枝をバランスを整えてあげるっていう感じですかね、うん、で、最後に仕上げで枝を作る、うん、綺麗に作るなるほどで、最後、うん、僕の感覚で言うと荒掛けは 書きと最後の仕上げはの区別は同線でいうと18番以内に収まるように荒書きするって感じですよね最後は182022で終わらせるぐらいまでする分かんない<笑>ちょっと分かりづらいんですけど、うん、これが18番どれこれこれが18 番, 番、はい、でこれが20番20番 ここは二十二番なんです。二、う、番、ん。そう。画像だとあんまりわかんない、うん。ああ、触るとわかるですねそうそうそう。だんだん。細くなってる、えーと。やっぱり銅線の場合だ。もうアルミ線も。太ければ太る、それは効くので、うんはい。ちょっと太いところは十八でかけたりとか、うんうん。ちょっとそれより低かったら20でいい。二十二。最後の最後。二十二でやるとか。穴掛けは。ここまで。 僕は最後の仕上げで18番からかけるるように す, るすだから16 10… 番までにお収まるようにかける、はいうん、僕の場合はこれぐらいの商品だとで仕上げはこの番数ってことです ね, そうですねなるほど、はいまあ、基準というかそうあのものによって大きさによってまた変わってきますし、うんうん、あれですけどこのぐらいの大きさだったらそういうふうに僕は作りますねその方が楽なん で, なるほど、はい、でこういう模様着の場合ですと、うん、棚を作るっていうのが重要なんですね 下に枝があったりとか葉っぱが出ているとそれだけで棚っていうのは汚く見えてしまいますのでやっぱりなるべく下に枝や芽とか葉っぱを来ないようにしてあげるようにかけるのがコツですね。はい、でもう一つその18番以内に収める理由としてこれがあるんですけど、うん、マサクニの針金木ちっちゃいやつなんですけど、はいはい、これを えー、と僕は小指に持ちながら針金かけると効率的なんでこれはちょっと太い針金だとやっぱりここの長さがない分、うん、切れないんですよね。なので、えー、とやっぱり18番以内であればこれは全然切れるので、うんうん、なるほどそれを手に持ってその場で切れるように僕はだから18番以内にするからこれは1本あると便利なんですけど、うんうんまあ、愛好家の人たちとか数に。 数があんまない人とかは別にそんなにいらない話ですけどやっぱり数やるとか時間に追われてる人とかが使う分には、うん、まあ使いやすいんじゃないかないすい、うん、アルミ線だったら太いのもそんな硬くないじゃないですかあ ー, さん来さー youtube 出てくんないかな早くもう一回言えないかな<笑>怖くて。 怖くて。今目起こしをしてる感じ。で、ちょっと三年ば去年あ去年の前の年お年の葉っぱをちょっと綺麗にしてあげて、はいはいはい、抜きながらかけるときにやってあげると効率的かな、うんうん、僕は、うん。ちなみにこれ販売するじゃないですか。はい、で、これ動画見てる人がもしいる。 購入するかもしれない。植え替えはした方がいいんですかこれ植え替え替は、えー、とやっぱりしてあげるいい、ね、まだ大丈夫だけどしてあげてもいいですねでするときはちょっと鑑賞用にちっちゃい鉢にこれだとちょっと大きいので大きい鉢にあちっちゃい鉢に入れてもらってもいいですしちと培養を考えるんだったらもうちょい。 このままでもい買ってすぐ干渉できるようには一応私は作るん で, でるなるほど針金外すのはどのぐらいの時期になるんだろうまあ1年ぐらいは大丈夫じゃないですかねあそうですかああ1年も大丈夫なんだほんのちょっと食い込むぐらいの方が小山松の場合はあとも消えるしってそうそうそ う, そう<笑> <笑>カメラマンには収めましたので<笑><笑>これでサムネで引<笑>っ怒られるんだろういや多分あれですよキロラさんが旦那に傘さしてるのが写ってたも最悪ですよそうなん最悪ですよ弟子なんやってるんだったら<笑><絶対><笑><笑>それで急いででも行った時気づいて遅かった<笑> まそか。でも素晴らしいですよ。気づかなきゃいけないんだよな、あの僕そういうのできなかったな。 高橋ひ か, りちゃ光ちゃひかるちゃんのひかるちゃんの「惚れてまうやろ」話を聞かせていただきまして素敵素敵もう惚れてます<笑><笑>きれ一応、うん、この、まあ、下枝はちょっと大きいかもしれないですけどまあ迫力出すためにつけて、はい、ちょっと帰ってくるような感じ 若干枝の少ないところは他の枝でカバーしながらっていうところにはなりましたけど盆栽らしいこのまま飾っていただければ十分楽しめる木ではありますので一応この木はこういう形で静止をしたんですけども本来この木を楽しむんであればここの懐の余白の部分を生かしてあげたいんでこれを差し枝にグッとやってあげて右流れで表現した方が 僕はいいと思うんですよね、うんうん、なので将来的にここの枝数が充実してくればこっちの枝をもう落としてしまって完全に右長にした方がよりこの木が小さくなるし迫力が出るんじゃないかなと。ただやっぱり今この状態ですので一回で将来落としていただければより。 綺麗な木になるかなとは思いますけどもあとはどういう木がお好みかですよね。そうですねちょっと返ってくる木が好きだったらよりもっとこの辺も落としてもいいしこの辺を左長れにしちゃうとそうこうやって持ってくるとでこの辺を落としてあげると、うんうん、落とすっていうのはこうやってこうやって落としてあげて で,、ね、でこの辺をこうやってやれば左長れの強調された木になると思うで買った人がそこは選んでくれたらいいと、ね、確かに、はい、もう今の時点でこの の枝落としちゃっても別にかっこいいですもんねかっこいい で, すねでもっとちっちゃい鉢に入れこれぐらいの鉢に入れればより締まった木になると思いますからまだできることはたくさんあるとたくさんありますねだから素材としてやっぱり一級品というか、うん、質がいい木、ね、ということですこういうものをも温泉フェイスで置いて素材っぽいのも置きますんで。 ぜひものを見に来て、当時に遊びに来てください。<笑>そうですね。いつも見てるこの園を遊びに来るチャンス、<笑>そうですね、まあ来ないですけど。でもなんかいろいろ動画出てきてるのもいっぱいあるし、基本的にこうやっぱ素材系が多いですかね。ああ、そうかもしれないですね。ねはい。先生徒さんが未熟で育てたやつとか、作、うん、り途中のやつとかも出ると思いますし、ね、プロが作ってるわけでもないんで、いろいろ味がそれぞれあって面白いと思いますし。 せっかく大宮盆栽村に来ていただけるんで盆栽美術館とかほかの各園に回っていただければ、うん、いろんな出会いがあると思うんであのぜひ遊びに来てくださいはい、はい、じゃあ<笑>ありがとうございました、はい